ああテってィアイテって、ああテディアイテディアイテディアイテディアイテデ あ, あ、あ、おおが減ったが減っ た, <笑>が減ったおはよう<笑>お風呂入ってちょっと太ったせいでズボンがきついんだけど。<笑>いただきます 今日はちょっと忙しくてこのあと10時半から1本レカンしてその後急いでお昼を食べて移動して4時間ぐらいちょっと打ち合わせ今やってる仕事の毎週確認みたいな長い打ち合わせがあってそしたら終わり。<笑> 飲みに行こうと思うんだけど我が自由顔かな自由顔から飲めたらいいのんな勘弁お化粧早くしなきゃちょっと打ち合わせ前にゲームしたいから急いでる<笑>何すごい来てるやだ仕事のラインだよ だだだだちょっと待ってうわめっちゃ来るやん怖い怖いおなかが苦しいんだけどああこのズボンやめようかな<笑>おなかが苦しいよみんなさメイクするときどこからやるあ私眉毛が最後なんだけどなんか眉毛から描いた方がいいのかな 眉毛が一番最後です私は最初はまあ下地とかねだからさ見てたりすると YouTube とかでさメイク動画見てるとチークが最後だったりするじゃんチーク結構早めに入れちゃうんだけど<笑>私の場合<笑>眉毛最後なんか下地肌やったらその後ねなんか眉毛描いてる人多いよねどうなんだ 眉毛描くとさ、下の顔が今度薄くなんかよくわかんなくなっちゃうんだよねだから私の眉毛は最後よし、できた完成<笑>よいしょできたゲームにしてます今モンスターにハマっててさ もう少しやったら仕事する<笑><笑><笑><笑>お昼はラーメンおいいってらっしゃい。 スープスタンバイ<笑>ありえないよね<笑><笑>横着してる完成しましたいただきますこのラーメン美味しいすごいいい感じ あうん、合う、うんうん、ただラーメン食べただけなのにお腹が苦しいチャックあいてるしい<笑>ってきまーすよいしょ寒いかな出発です、うん ったのでこれから焼き鳥屋さんに向かってます。<音声>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 買っ方が良さそうだねこれ何リッターこれは 1.92 リッター<笑> 2リットル弱イチオシ君っていうのを買ったの<笑>単発式躊躇なく言った こうなるはずだから今、この分岐。これでいけるかなこれでも長い気がするんだけどどうなんだろうよしいきますおうおう おお、うわ、<笑>なんか私失敗してるね絶対。でもまあ入った。乾<笑>杯。一番美味しい。いつもと同じで美味しい。これはここに溜まってていいのかな。な ま、明日も飲んでみよう。<笑>あーなんか久しぶりにこういろんな人と打ち合わせすると「酔っ払う」「酔っ払う」って「疲れて」「先生ちょっと食べぎて話が」「疲れて」「飲み過ぎる」っていうか「飲み過ぎてないんだよ」全然なのにこうすごい酔っ払う」<笑>「酔っ払って帰宅しました」うん おうちで飲むお酒がさ。一番美味しい。どうするよちょっと。あ。いいね、た、確かに書いてあった、三プッシュ目かな、なんちゃらかんちゃら。 いいじゃんいいじゃん、これこれめっちゃいいコメントでねこれがいいよって何個かいただいててあ買うか買わないか悩んでたのすっごく悩んでたの買ってよかったありがとうござい乾杯お、はいあの美味しいなこれも。 ああ、明日からも頑張るよ、私。<笑>みんなもう仕事も家事ももう全部色々あると思うけど、まあ無理せず。無理せずが一番難しいんだよね。無理せずってほんと難しいよね。そんな無理せずなんかできたらね、いいんだけど、なんだろう、心晴れやかに。 過ごせるようすうんそうだね心晴れやかに過ごせる程度に頑張ろう<笑>そういう感じだねうん乾杯<笑>私の一日でした<笑>お疲れ様でした皆様も私も<笑>乾杯 あー、美味しいうん。これ面白いこれ飲みすぎちゃうやつだね、絶対ねだって、プシュってやりたいもんね<笑>あーとりあえず、今日疲れた<笑>でも今、こういす飲めてることが幸せだよ、私は